ランシットアバトは来ました。まずは破滅ないかチェックだね。キラーはフレディか。やっと破滅のスキルチェックした。そや持ってるよねー。とりあえず一台はつけたぞ。あ、見つかっちゃった。 それ当たるのダウン早すぎたごめん 同じところにいるね。ローリーありがとう。ここ回そう。あ、衝突しちゃう。 に来るかと思った。あ、ルインここだったかー？吉城か。 救助してくれたね。僕も治療してもらおう。ありがとう、僕救助行ってくる。と思ったけど、少しだけ発電機回して、行こうかなギリギリすぎるとキラーが戻って、来そうだからそろそろか。んなんか固まってない これはも し, やローリーもしかしてって知ってー。僕の元に女神が舞い降りたこっちみんなあ女神に目が行きすぎて夢落ちてるの気がつかなかった 負傷してないのに喘いでるの笑うんだけどジロジロ見てんじゃないわよキラーが機械は隠密してるーちょっと爆発したらバレるじゃない全然隠密になってないんだけど声劇漏れだししゃがめないし美貌が邪魔して隠れられないのよオーラが違いますね 女神が静かに移動した。今なら安全かなわらわらわらわら。女神が治療しに来たぞ。私が来たからもう安心よ。神々しい。 それ寝てるんですね一緒に平行移動しててもめちゃくちゃはみ出てる隠れるのって難しいわねのバレじゃないですかーはみ出てるし声出てるし圧倒的不利 今なら行けるかな治療しないちょっとこっち来てああ、先起こしてくれるあと2台頑張ろう。 話した瞬間スキルチェック来ないで。ん？どこどこ？反対から来たー？ なかった女神が直立発電してるやっぱりオーラ見えるとひと味違うね来た来た来た隠密してるけど意味あるキャンプされてたら絶対見えてる。 女神様ありがとうございますお裾がちょっと短くないですか 足, が長てが足りない の, よ圧巻の美脚ですね私ばっかり見てないで仕事しなさい指示の時だけ降り立つの笑う ラー警戒したいけどこっちも気になるローリーの位置に窓あったらなかなか苗いになってたなーよし通電だああ僕の女神様が 女神様が危ない。早く開けなければ。ど、どこですかゲートに近いな。連れて行かれる時も直立なの女神様は僕が助けるんだ。 やっぱり目の前でキャンプしてる。近くに他の仲間来てないかな来てる。女神様逃げてください。 女神様に即歩行になっちゃった。さようなら女神様、また会う日まで。